平成28年10月19日、JR の観光特急アソボーイが、熊本地震発生以来半年ぶりに、阿蘇市一宮町の宮地駅に帰ってきました。この日は、保育園児28人が小旗を振り、お帰りなさいと歓迎する中、大阪の旅行会社が企画したツアーの団体客20人を乗せたアソボーイが、 大分から JR 宮治駅にやってきました阿蘇ボーイは4月に発生した熊本地震で JR 宝碑線が寸断されて運休したため地震以降は福岡方面で臨時運行されていて阿蘇ボーイが阿蘇地を走ったのは地震以来半年ぶりです団体客は宮地駅に降りた後地震で楼門が倒壊した阿蘇神社や 門前町商店街の水着巡りなどおよそ1時間半散策した後貸し切りバスで肥後大津駅へと向かい次の目的地へ向かいました団体客の一人は倒壊した阿蘇神社の楼門を見て20年前に発生した阪神・淡路大震災を思い出しましたと話していました阿蘇ボーイは大分へと改送されましたが今月から 博多と長崎のハウステンボス間で臨時運行されることになっています。